えー、続いての総踊り曲は、えー、白波という曲を演奏させていただきます、えー、サンキッズプラスでは、えー、おなじみの総踊り曲になります白波構え。